阿蘇市に自転車で自由に遊べる自転車の公園阿蘇マウンテンバイクパークが完成し平成30年4月15日にオープン早速子供たちがマウンテンバイクを楽しんでいましたこの日はオープンに先立ち式典が行われ佐藤阿蘇市長が 熊本地震に負けない新しい阿蘇の在り方としてサイクルツーリズムを立ち上げました未来を担う子どもたちのため地域の活性化に向けてこのコースができたことを皆さんと一緒に喜びたいと思いますと挨拶佐藤市長らがテープカットを行い阿蘇マウンテンバイクパークがオープンしましたこのマウンテンバイクパークは阿蘇市が進めているコギダスサイクルツーリズムの一つとして 阿蘇市内牧 の, の内牧中央線沿いにおよそ400万円をかけて作ったもので、広さはおよそ2400平方メートルあります。マウンテンバイクパークには、マウンテンバイクの上りや下りを一周する中級者向けや初級者向けのパンプトラックコース、さらには上級者向けのトライアルエリアもあり、誰でも無料で利用できるようになっています。 オープニングセレモニーとして、2014年のダウンヒル日本チャンピオンの浦上太郎選手や、2017年バイクトライアル全日本7歳から9歳クラスで全日本チャンピオンになった山下都来君ら3兄弟が、マウンテンバイクでデモンストレーションを行いました。デモンストレーションが終わると、早速子どもたちが訪れて、 マウンテンテバイクでそれぞれのコースに挑戦していました。